えー、こういう、あれですね。どこの家にでもあるマスクですね。はい、えー、と思います。じゃあ、こういうものを入れていこうかなと思います。はい、えー、じゃあね。まず、ウェットティッシュは入った状態で、そうですね。マスクを大きいの入れましょう。はい、えー、マスク。これあの、面のね、マスクですね。使い捨てじゃないやつですね。それから、ケアリーブ。絆創膏の大中小を。 入れときましょう。えー、それからまあメッキンガーゼ。全部は無理かなぁ。ちょっと2枚ぐらいにしときましょう。はい。で、えー、パイロール。傷薬。えー、ちょっとね、入りにくいかな、やっぱり。ちっちゃいハサミとか、爪切りとか。あと、細々な下のね、ザバッと入りますのでね。うん。まあえー、耳栓まで。 これぐらいかな。あとまあ、ちっちゃい薬を、錠剤を、これぐらい。これだと入るは入るね。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうけどね。中でこう、オーガナイスできない。はい。っていうと、こんな感じですね。はい。全部はね、やっぱ無理です。この特にね、消毒液のマキロ、こう固いね、大きなやつ。 これは大量に入ってるんでね、もともとこんなに入 れ, る入れる必要ないとは思うんですけど、あとワセリンもね、ちょっと、えー、形がね、大きいので入らなかったです。ガーゼも2袋だけにしました。残りはね、入った感じ。まあ、割と入ってるんですけどね、まあ、ちっちゃいので、手のひらよりちっちゃいぐらいなので、あのー、コンパクトにね、持ち歩きたい。あるいはなんかの常備用としてね、なんかこう、例えば会社の、えー、バッグとか、普段持ち歩く手下げの中に入れときたい。 っていう場合にはいいんじゃないですかね。あ、そうそう。視聴者さんから教えてもらったんですけど、えっ、ー、とね、なんかこう、カラビナみたいなものをつけとけば、えー、より便利じゃないですか、と。カカララビナカラビナカラビナはどこにでもありますね。はい、ありました。ちょっとちっちゃめのカラビナね。こんなのを、例えばこの紐に一つつけておけば、まあ、カバンなんかにもね、引っ掛けることができるし、リュックのね、 えー、どっかねこう止めるところがあればね固定できるのでいいかもしれませんで怪我したなーっていう時とかありますよね何かと使いたい時ねちょっとキャンプ場行ってたら爪が伸びてるなーって気づいたとか巻き割りしてたらね伸びた爪が割れたとかそういう時にね手入れしたいなーとかいう時に、えー、まずこっからね1枚取り出します取り出しましょうでこれでこうねきれいに傷口とかあるんだったら あるよはね、もしあの血が出たりしたらね、えー、拭き取ってやって、まあ、貯金じゃない方がいいかもしれないね。普通のね、あの、アルコールじゃないウェットタルの方がね。で、こう手入れ、何らかの形で傷薬とか塗ってやって、絆創膏を、えー、貼るとか、いうことになりますかね。はい。まあ、それぐらいだったら、えー、できるので、まあ、まあまあまあまあ、便利じゃないですかね。あの、お水がなくても、 まあ、最悪、えー、汚れ、大きな汚れだけは拭き取って処理をするっていうことができるんじゃないかなと思うと、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。はい。えー、じゃあ続きです。えー、せっかくね、えー、こんなにいっぱいあるのに、できれば全部入れたいなという欲が出てきました。えー、ということで、ちょっと一回取り出します。こっちの大きい方のサイズですね。さっきのよりも、えー、1.5 倍ぐらいね。 大きいんですけど。こっちに入れてみようと思います。こちらだったら、えー、問題なく全部入るんじゃないかな。まあ、こっちと同じやつ入れましょうか。なり余裕ありますかね。そうしたらこんな感じです。ちょっと窓がね、あ、あ、合うか。縦に入れといた方が、そんなもないか。横でいいか。窓が、ね、一番下に折れるとこうなっちゃうので、持ち上げないとね、位置がずれちゃいますまあ、それはよしとしましょう。 でえー、ここにマキロンさっき入らなかったですけどねこれだと余裕ですねこのパブロンの大きな<笑>たくさん入ってるやつこれも余裕ですマスクね余裕ですねはいそれから、えー、これねカット版の大中小全部入りますねそれからガーゼももう3枚とも のー入りますす楽勝ですハサミそれからパイロールワセリンも入ります、えー、爪切り安全ピンとクリップクリップはねなんかあの伸ばしてね針金として使いたい時あるかもしれません、えー、これなんだっけあ耳栓<笑>はい、えー、綿棒耳かき綿棒あと時間ブラシのようなものに、えー、木のヘラで、えー、ロキソニン痛み止め という感じですね。まあ、歯間ブラシ。はい。こんだけ全部入れても、まだ結構余裕ですね。これだとね。これだと余裕です。だから、ちょっとね、多めに持ち歩きたい。まあ、できれば普段からこれね、使いたい。ものを入れときたい。とかいう場合には、いいんじゃないかなと思います。同じようにこう、傷は、ね、手を、怪我した時には、こっから取り出して、もう出しませんけどね。はい。で、こっから必要な薬を出して、使う。 っていうことで、えー、こちらもまあ、カラビナとか つ, めてつけてやればね、えー、便利に、えー、引っ掛けて使うこともできます。ということで、えー、どうでしょうまあ、人によってねちょっとこう大きめの、ね、もの多めにね持ち歩きたいな普段から使うだろうなっていう方は L の方でそうじゃなくてねちょっとちっちゃい方がいいあのかさばるのは嫌だあれ持ち歩くねあのカバン自体が普段ちょっとちっちゃめであるという場合はこの M の方を。 S っていうのもね、あるんだと思うんですけど、ちょっとね、見つけられません。ただ M でこのサイズなんで、S は相当ちっちゃいというか、ほぼ、ほぼ、なんですかね、この窓だけになっちゃう気がするんですけどね。だからまあ、現実的に は, のは M までだと思うんですけど、まあ、ちっちゃい方がいい方は M の方を持ち歩かれるといいんではないかなと思います。ということでね、えー、ファーストエイドポーチとしてお使いになるっていうのはどうでしょうか。はい。 これからね、外出されたり、まあ、寒い時期になるとね、傷の治りが遅かったり、まあ、熱いものをね、触ったりする機会も増えるとね、ストーブとか、ヒーターとか、やけどをしたりとか、まあ、そういう時にね、あのー、いつも身近にあると役立ちますので、よければね、防災の備えとしてもご検討ください。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。Twitter と Instagram もやってますのでね、 もしよかったら、えー、フォローしてください。